ーのあーのキーンよいしょ。 ちょっとねざ、ね、っかるね。 鼻水出たりします。鼻水はそんあ、でも鼻はたまに濡れて、はいるんですけど、うんうん。汚れたりはないですね。そうですね、はい、汚れたりはないです。はい、<笑>あと目やには出るぐらいですか。昨日ちょっと取っちゃったんですけど、うん。<笑> <笑>ちょっと確認します、ね、はいすしません。ね 直接見た分ではいしいしもしちょっとそうですねくしゃみとか、はい、あの 風, の風っぽい症状がもし。 ひどくなるからちょっと早め に, にか、はい、かります。目やみ自体もなんかあの目に異常があるとか、あ,、はい、あ結膜炎みたいな感じで赤くなってるとかっていう感じではないので、うんはいはい、ちょっと様子見ながらと思います。はい。じゃあちょっとお注射していきま す, か、はい、い ま, すいます。はい。お願いします。最初最初に注射。注射どこに行こうと。注<笑>射どこに行こうしてるの。 ちょっととね、お写真撮いい、ね、おだけ撮らせてだよ大丈夫ですかはい、ありがとうございま す, ああいますあちょっとだ、はいはいまあっごめんね。い、ね、 怖いよねねたたごめんね準備が終わっ て, て、ね、<笑>っとから。<笑> <笑><笑>ね、ちょっとねチクッとするけどねちょっとお注射で若干熱が出たりする子もいるって言われてるんで、はい、もし今日夕方とか午後んか少しおとなしそうだったら、はい、あのちょっとその影響かなと思っててもらってていいかなと思います、はい、あの2日も1日も続くとかあるようだったら、はい、行ってくださいはいわかりました ただじゃありがとうございます。は はいでで怒んな い, で怒んないでもう帰るよう。 つむじ、うん。終わったね。帰るよ。うん、帰る。お外眩しいね。お、うん、外眩しいから。うん。うん、<笑>うん。うん。そうだね。怖かった。嫌だった。 うん、嫌だったかそうだね嫌だったねうん怖かったよねうん怖い怖いだねでももう注射終わったからまた来月だけどね友人また来月行こうね大丈夫だったでしょすぐ終わったでしょうんすぐ終わったでしょうんじゃあ行こうか帰ろうかうん帰ろう お父ちゃんね、お父ちゃんに帰って撫でてもらいなね、うんわかったうん落ち着いたよ素晴らしいいた くれちゃってたの、ね、に、もう行かないよ病院。おしまいだよ、おしまい。おしまいだよ、お疲れ様。お疲れ様だね、ちんちん。どこ行くの。お兄ちゃんおだよ。そのうち、上行く。おしっこしなかったね、えらいね。めちゃくちゃだけど。 上行こうけただいま、お疲れ様 知らない人見えないの未来がついてるね。